こんにちは、G、です。今回はマンジャロ OS についてのお話です日本語入力の設定オーバークロック SSD からの起動までちゃんと使えるようにしますマンジャロ OS は12月末にアップデートした今日現在最もホットな OS ですマンジャロにはデスクトップ環境が異なる 複数のバージョンがあるんでどれにするか決めます。Gy が使えるのは X スペース KDE マテの3種類です。デスクトップを見比べてみましょう。X スペースは軽いと言われているデスクトップです。 KDE は p i 3には少し重いと言われてたんですが p i 4では問題ないと思います Mate には Mate デスクトップのアプリが用意されています。 使ってみると操作感が Ubuntu までと本当に似ていることがあります。Manjaro は Arch Linux からの派生 OS で、d e b i a n 系の Ubuntu とは操作感や概念が少し異なります。だからまでだと似てひなりなので逆にミスを誘いやすいんで候補から外しました。結果、KDE を採用することとします。 もちろん好みもありますから皆さんはお好きなのをどうぞさてダウンロードですマンジャロのウェブサイトを開いて画面上のエディションから ARM Raspberry Pi 4を選択 Get Raspberry Pi 4 KDE Plasma 20コマ 12.1 をクリック続いてダウンロードをクリックしますダウンロードしたファイルは XZ 圧縮されているので解凍してラズベリー p イイメージャーやエッチャーで SD に焼きます Mac ユーザーで解凍できない方は アアンンーーーカイバーをダウンロードしてください SD をラズベリーパイに入れ起動して初期設定を行います最初はキーボードの設定です JP106 を選びます続いてユーザー名をタイプグループ名は空欄のままでも OK ですユーザー名をフルネームで 面倒ならユーザー名のままでもいいですユーザーパスワードを2回タイプルートパスワードを2回タイプタイムゾーンはアジア東京を選択ロケールは JAJPUTF8 を選択ホスト名をタイプ これも面倒ならユーザー名と同じに最後に確認の画面が表示され Yes をクリックすると再起動してマンジャロデスクトップが立ち上がります まずはアップデートして最新の状態にしましょう。マンジャロ 20.12 は公開から3週間しか経ってませんが、大きなアップデートが何回かありました。画面右下のパッケージマネージャーをクリックするとソフトウェアの追加と削除が起動してアップデートが行えます。アップデートは少し時間がかかります。 私の環境では10分以上必要でした。次は日本語入力の設定です。コンソールを起動します。YTX と m o z のインストールです。画面のようにタイプして Enter キーを押します。 同様に画面のコマンドラインをタイプしてください最後は設定ツールのインストールです画面のコマンドラインをタイプします部分通ならこれで終わりなんですが マンジャロでは少し追加作業が必要で、これをしないと日本語入力できません。標準搭載の KATE というテキストエディターを使います。検索するか、ユーティリティの中から KATE を起動します。画面の6行をタイプしてください。 終わったらファイルメニューから保存を選んでホームの階層に .xprofile の名称で保存しますウィンドウ右上の3本線アイコンをクリックして隠しファイルを表示を選択先ほどの .xprofile があることを確認します 次に同じ階層にある .bashrc をケイトで開きます。このファイルの文末に画面の産業を追記して保存します。これで日本語化作業は終わりです。一度リスタートしてください。 画面右下にキーボードまたはアのアイコンが表示されているはずですアは日本語キーボードが英語モードですアイコンを右クリックで設定を選びます y t e x の設定ウィンドウが表示されますのでモード切り替えキーの設定を行います全体の設定タブで 入力メソッドのオンオフのボタンをクリックしてキーボードでキーを指定します私の場合はスペースキーの両側のひらがなカタカナキーと無変換キーを割り当てました次にもずくツールから設定ツールを選んでキー設定を事えりにしましたなおもずくツールはあ アイコンが表示されていないなと利用できません最後にケイトで日本語がちゃんと使えるか確認します次にオーバークロックするんですがその前に NeoFetch をインストールしておきましょう。 コンソールを起動して画面のコマンドラインをタイプします。NeoFetch とタイプして今は 1500MHz ですね。画面のコマンドラインをタイプします。なのでファイルが開きますから 矢印キーで文末に移動して画面のコマンドラインを追記します。CtrlO で保存、CtrlX で終了して、Soodo リブートで再起動します。 ネオフェッチでオーバークロックが機能しているか確認します 2000MHz になってますねついでに常用アプリとして VLC と Chromium をインストールしました Firefox を起動して YouTube の再生の様子を見てみましょうフル HD フルスクリーンでの再生です。 文字も少なくていい感じですねアップデート直後ということで念のため EEPROM バージョンをチェックしてみました2020年9月ですひょっとして USB ブートいけるかもしれないですねということでラズベリーパイ OS の SD コピアでマンジャロの SD を SSD に焼いてみました やってみると、なんと簡単に SSD からブートできてしまいました。でもゴリラのようになんちゃって USB ブートの可能性がありますから、ちゃんとテストしてみましょう。ソフトウェアの追加と削除で GnomeDiscs をインストールしてベンチマークしてみます。左は SD 起動、右は SSD 起動時のベンチマークです。 共に安定はしていますが SSD は SD より遅いですねでも Io エラーもないので遅くてもいいなら SSD もギリ利用可能と思いますまとめですマンジャロはかなり安定していて快適です部分2と違ってサウンドトラブルはなく Bluetooth 機器の接続も問題ありませんでした Wi-Fi 接続はわかりやすいインターフェースなんですがちょっと応答が遅い感じです設定なしに USB ブートが利用できます速度は遅いけど安定して動作します Arch Linux 系ということで少し先入感があったんですが Manjaro は ラズベリーパイではベストなディストリビューションかもしれませんマンジャロは p i 4をお持ちの方には試す価値のある OS と思いますご覧いただきありがとうございました検証園になりましたちょっとしたタイミングで手首が痛いんです だから荷物は運べません。ご飯食べるのは大丈夫です。仕事はできません。遊びには行けます。なんだ、いい感じの病気じゃないか。ではまた次回。